宮部さんっていう人が出てきてその宮部っていう男はえっ、ー、とブラクの地域敏乱っていうのが過去にね随分前ですよ昭和の頃にブラク出身者はここがブラクだったっていうのに日本に225か所とかすごい数あるわけですよえーブラク出身者を新入社員の雇用で取らないために 企業はみんんな買っていたってていいいたうことらしいんですよで取らないこと自体が差別じゃないですか。だけど会社の場合はお前んとこにはブラックが社員として働いてるらしいなお前んとことは取引せんわっていうふうに言われてしまうことを恐れてその話長くなりましたが最初に言った宮部という男が今の地名に置き換えて 再犯しようとする動きがあって、で、それが、えっ、ー、と、鳥取ループ裁判とかと関係してくるんですけど、その宮部側は控訴してるんですよ。で、えー、勝訴した側の解放同盟の側も控訴してるんですね。宮部さんが撮ってる、あのー、なんかね、ネットのコンテンツとかだと、ちゃんと見れば、 例えば東京の界隈のね、とあるところが、ここは久別ックでしたっていうところその、部落を担保みたいな映像を撮ってたりするんですよ。でも、どうかなと思うんだけど、これ死ねばいいのにと思うし、もう二度と見ねえっていうふうにはなったんだけど、一回見てみたんですね。でも、どうかなと思うんだけど、これ死ねばいいのにと思うし、もう二度と見ねえっていうふうにはなったんだけど、これ死ねばいいのにと思うし、もう二度と見ねえ、これ死ねばいいのにと思うし、死ねばいいのに死ねばいいのに、死ねばいいのに、 まあ、こういうことで、宮川雅治さんのポッドキャストで、僕のことが扱われてるって言うから聞いてみたんだけども、まあ、もう本当犯罪者みたいな扱いですね。呼び捨てにされて、挙句の果てに死ねばいいのにって言われて。だけど、まあ、まず一つね、あの、宮川さんが言ってることをね、ちょっとおかしいっていうところがあるのは、エタとか否認とか、インドのカーストとはちゃいますからね。で、あと、都市スラムとエタっていうのを混同している。いわゆるそのエタの人たちが、 バラクみたいなところに住んでたって、それはないですからね、本当に。それは違いますよ。あの、京都とか大阪なんか、それはバラクみたいになってた部落はあるんだけども、そういうところっていうのは、どっちかっていうと、この、 あの、明治時代になってから、そういうところに貧困者がね、後から集積していって、あと、ま、災害で焼け出された人とかね、そういう人が集まってバラク作っていったっていうところがあるんで、全然、その部落というかね、その、エタの子孫とは何の関係もないですから。で、本当にあの、エタの子孫が住んでいるところ、例えば、玉のね、部落なんか、あの、宮川さんも部落田んぼをご覧になったと思うんだけども、うん、そういうところはほんと金持ちですからね。で、大阪とかね、 えー、京都だって本当に由緒正しいそのえたの家系の家なんかは土地持ってたり結構金持ちだったりするんでそこをあの絶対ね分けて考えないといけない全然ちゃいますまあそれはそれとしてですね、まあ、話戻し ま, すよまあ僕はね別に批判される体で宣伝してもらうっていうのは構わないんですよねでその「宮部って呼び捨てにして犯罪者みたいな扱いをして死ねばいいのにって言われることに関して。 ただ僕は言う人たちについて僕は心配してるんですよね。そういうことをしてる人たちについて。それっていじめじゃないですか弾圧じゃないですか 迫害じゃないですか人権侵害じゃないですかって思うんですよね。まあメディアって恐ろしいところで、まあネットもそうなんだけど、まあこいつが悪いんだって言うとすごい集中攻撃しますよね。あの、飯塚幸三かそれもそうだし、あとは、まあ、小室圭さんなんかもすごい扱いされたんだけども、まあまだね、そのあたりはですね、なんで悪いのかっていうのを説明できるからいいと思うんですよ。そう集中攻撃してる側もね。ただ僕に関して、 まあ、宮部が悪いのかなんで死ななきゃいかんのかっていうことについて、宮川さんもはっきりでちゃんと説明できてないんじゃないですか。その、全国部落調査がじゃあなんで悪いのかと。ね。じゃあそれが原因でじゃあ実際誰か被害受けたのかと。ブラック部落探訪によって、じゃあ実際誰がね。 被害を受けたのかっていうこともちゃんと説明できてないし、で、なんとなく童話共生だとかな、解放同盟がやってることもちょっとおかしいんじゃないかっていうことも気づいてるでしょでも、解放同盟を批判することはなかなかできないと。で、宮部の言ってることも一理ある、正しいなんていうこともなかなか言えない。それを言ってしまうと迫害されるから。 上原義弘さんなんかそうだもんね、僕のことを擁護して、なんか押されたみたいな感じになっちゃいましたからね、だから宮川さんもそうでしょ、恐れてるでしょ、だから、いじめの構造と同じで、自分もいじめに加わらないと、自分もいじめのターゲットにされるっていうことですよ、まさにそうです、まさにこれが本当の差別、発が迫害、人権侵害なんです、だから日本においてね、解放同盟を批判するっていうのは、ロシアでプーチン批判するのと同じことですよ、ね。 僕を擁護するっていうのはあの、ロシアでゼレンスキーを褒めたたえるのと同じことですよ。じゃあ、それをやることに何か論理があるかって言ったら、そんなもんないですよ、やっぱ怖いからですよ、怖いからプーチン批判できない、怖いからゼレンスキー擁護できない、もうロシア軍のことバカにしたら捕まるもんね、まず一つは恐怖支配だし、あと情報操作ですよね。うん まあこれね、宮川さんだけじゃない、いろんなメディアで取り上げられてるけど、一応解放同盟真正面から批判できないし、で、宮部は悪いっていうふうにね、まるで僕は犯罪者みたいな扱いをしないといけないわけです。こんなんもドンピシャの人間侵害だし、ドンピシャのいじめですよ。僕はそういうことは気づいてほしい。僕もね、言われるがままになってるよ、それは批判される。 いいいうででね宣伝しててもららえばいいと思ってるからでなんだかんだでそれがきっかけでブラク田んぼを見てくれる人がいるからねただただこうやってねプロパガンダに乗っかってで解放同盟のことは怖いから何も言えずにでとりあえず宮部は悪いっていう宮部を犯罪者みたいな扱いに し, して。 やればいいだろうって思ってる人は自分で自分のことを貶めてるっていうことはね、よく考えた方がいいですよ。僕は気づいてますからね、そのことに。うん、宮川さん分かる、わかるでしょ分かってるでしょ結局そういうことなんだと。なんか知らないけど、宮部が悪いということにしとかないと自分が迫害されるから、自分がいじめのターゲットになるから、そういうことじゃないですか。 うん、結局、じゃあ解放同盟が正しくてね、差別されてる人がまだいっぱいいて、宮部のやってることは、このもう犯罪みたいなことなんだっていうふうにね、まあとりあえず言っては見ても、じゃあ、じゃあね、なんでそうなのかなんて理論的に説明できないわけじゃないですか。だから結局最後は最後は、もう感情論に逃げるしかないわけですよ。三つ若さん、だってそうですよ。結局最後は、あ、三つ若さんがね、他になんか YouTube なんか出てるのも、 あの僕ちゃんと見てますからね。うん。最終的には結局感情論に逃げるしかないわけですよ。理屈でなんでこれが悪いんだっていうふうにね。まあ言えないわけですよね。僕もね、あれこれ言いたくはないんだけども、まあね、批判する体で宣伝してほしいから、別に自分、僕の本名を出すのも全然構わないんだけども、ただね、あの少なくとも自分がそのいじめに乗っかってませんかと。自分はドンピシャの プロパガンダ、人権侵害やってませんかっていうことに関しては、ちゃんと自分それぞれね、中で考えてほしいなっていうふうに思います。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。